こんにちは、淡田洋介です。今日のビデオは、下書きをしない理由です。私は絵を描くとき、下書きはしないんですけど、イベントとかの実演台で絵を描いてると、もう必ず毎回聞かれることがあって、それは、え、下書きしてないんですかとか、そういうことをよく聞かれるので、ちょっとこの話を今日しようかなと思いました。 で下書きをしなないい理由はめんどくさいからなんですけどちょっと話そうと思って考えてみたら忘れてたんですけど私昔は下書きしてて書いてたんですよね下書きをしてた理由なんですけど多分まあそうするものだと思っていたとかなので当然そうした方がいいに決まってるって思い込んでたのとなんですけど下書きしない方がいい絵が描けるような 気がするんですよねというか間違いなく私の場合はあの下書きがない方がいい絵が描けますなぜかというと下書きをして描いてると頭が固くなってくるんですよねでなんか想像力が薄れてなんか一回描いたものになんかなぞっていってなんかそういう作業をしているみたいで想像力とか多分直感とか感性とかが活かせなくなっちゃうような 気がすするんですよていうか間違いないくそうだと思うんですけどなので下書きとかきっぱりやめて書いてみたらなんかだんだんだんだんなんか自分らしくなってきたっていうか直感とか感覚なのかなあれはなんかポンポンポンポンポンっていうかスラスラスラスラスラってなんかなってきたので。 で私の作風なんですけど私の作風ってそんな下書きなんか必要ないようなものを下書きしないからそうなってきたのかもしれないけどまあそんな感じなのでそれでいいんだと思いますで下書きしないことがいいとか悪いとか下書きしないのがいいとか悪いとかじゃなくてあの人によって違うんであの私の場合はしない方が全然良かったって下書きなんかしてやると足を引っ張られるみたいな感覚で感覚になので下書きはしません。 でなんか下書きをして書いてる人も下書きをしないでちょっと書いてみるのも面白いいいんじゃないかなかって思いますあ私が下書きを書いてるように感じることの一つで私立体も作るんですけどくた作った後にまた塗っていくって作業それがなんかもうなんか下書きしてまた書いてみたいな感覚に陥るときがたまにあります。 あとはハンガホールのはいいんだけど、掘った後にまた吸って何枚も何枚も同じものが、でもハンガー、ね、作ってその面白いっていうのは意味がわかるんで、あのハンガーがいけないとかあの立体に色塗るのがいけないんじゃなくて、あの面白いんだけど作業として私には辛い時がありますというだけの話です。なんから人によって違うと思うんですけど、そういう工程が好きな人と私の場合も一発 ババババンバンバンバンだから自分らしいやり方とかでやった方が自分らしいいい表現ができていいんじゃないかと思います。下書きしてる人素晴らしいと思うし下書きしなくても素晴らしいと思うしどっちでもいいと思いますけど両方やって言ってるんですけど自分に合ったやり方としては下書きをやらない下書きを書かないん下書きをしないで絵を書く方が合っているので下書きをしません。 という話でした。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。さようなら。